レッカーズヤード来ました。心音ないキラーじゃありませんように。内ちなる力使いたいから、トーテム壊したいな。あったあった。これで内ちなる力の準備は、オッケーだね。まだ誰もキラーには、見つかってないのかな。 深音。何のキラーかわからなかったわーわー、ハグだまた踏んじゃったあれどっか行っちゃった 呪いのトーテムじゃないかうわもう横にいる。 危ないなんとかハグの視界から離れたいこれならいけるミート雲隠れの術どこに行ったあのメガネは<笑><笑> うまくいったね呪いのトーテムだった油断してたからびっくり仲間もいたのじゃあ僕が壊さなきゃ霊障じゃありませんようにこれちょっとまずい間に合った 霊障じゃなくてよかったワッカー狙いすぎて変な道通っちゃったよ ゲートさんありがとう。多分戻ってくるから隠れるね。きっと出あったのか。回復してもらってても、間に合ったかなまあ、お互いに逃げれたからよかったね。またチャージしとかなきゃ。よし、これでオッケー ノーワンありそうで怖いなーあれ近い気じゃない発電機ついてノーワンキャンプされたら近づけないから近くに隠れて隙を見ようえ即救助された人がアドレナリン持ちだったのか 僕も肉壁すればよかった。急すぎてあっけに取られちゃった。いた、ゲートさん。誰かゲート開けてくれてるまだ時間が足りなかった。 ダメだケイトさんの方に行っちゃったよ僕が開けなきゃやばいやばいやばいやばいいだニートウ雲隠れの術、うん<笑> 僕の代わりにメグが殴られちゃったごめん今度は気をつけます罠が書いてあるから慎重にね 仲間こっち来てるかな仲間じゃないなんでワープしたの